カットレスは偉大なり、このレベルなら普通に走れちゃいますな今日はこの雪の中を、福井県のとある半島の先端へ向けて、日本海沿いに走ろうと思います。除雪お疲れ様です。移動スーパーが来るレベルの平地でも、住んでる人はそこそこいますからね。どこを走ってるんだという話ですが、私にもよくわかりません。琵琶湖と、岐阜の平野をつなぐ、裏の道です。外気温はマイナス3度雪国の方と比べたら生ぬるいし、車内は暖かいくらいです。 見渡す限りに家がない文明がないところに道路だけかかってるんだよねここしかも橋の上でしかも下り坂でしかも長い事故る要素フルコンプ右上の山を見てみろよ思いっきり雪化粧してるんだがここはアラスカか路面は凍りついてるというよりぐじゅぐじゅしてるのできちんとグリップしてくれます日本海の壮絶な演歌感も凄まじいですが この山岳地帯を抜けていく時間もまた人生を忘れちゃいますよ一度も仕事に手をつけなかったという意味の休日は学校を辞めてから初めてかもしれないですね3年くらい年間休日ゼロで突っ走ってたわけだブラックなんてもんじゃねえよなー寝起きの時間や休憩のための中断は完全に個人の自由なわけですが フリーランスだか自営用のいいとこ悪いとこの結集ですね。雨を通り越して雪降ってからの凍結路、雨男の休日という点ではカメラ回さないと不便すぎて凍死する、見て横の景色。 そこら中が真っ白じゃねえか。マジでなんもねえよここ。この旅を始めるにあたって、一番大事なスタッドレスタイヤの紹介をしましょう。難関の AW1、アジアンというか、台湾のコスパ最強スタッドレスですね。またそれ専用の試乗動画を作ろうと思いますが、これが2シーズン目、バリバリ走れます。車については、車検証の車両総重量が、1800キロの FF 車。純正でローダウンされていて、 走破性には不安あり、さっきからガンガンに走ってるけどな。車重とホイールベースの長さ、トヨタのプリウスファミリーな番人向けセッティングゆへ、圧倒的な直進安定性を誇ります。ただ、回生ブレーキが使えるとはええ、車重自体はどうにもならない点が要注意。凍結路の下りで急ブレーキも試しましたが、電子制御がしっかり働くとはいええさすがにリアが横へと流れます。この車格でこれだけ揺さぶられるのかよ、軽トラで急ブレーキなんか踏んだら、 一瞬でくるっといきそうだな、そう思ってしまうほど、プリウスの安定性をもってしても、凍結路は一筋縄ではいかないです。集落の中に来ました。 凍結防止の酸水で、盛大に水をぶっかけられます。おかげさまでウェット路面ですが、エンカルのシャワーを浴びるという、心理的に不安な区間ですなさて、最初に言っておかねばならない、もう一つの致命的な弱点、それはアンダーステア。タイヤをしっかり路面に押さえつけながら、高い安定性を維持したまま曲がっていけた。 そんなちょいアンダーも、雪道では命綱の逆になる、ロードスターみたいな、オーバーステアの後輪駆動車だったら、オーバースピードで外に流されても、わざとアクセルを踏み込んで、なんとかすることができるかもしれない。でもアンダーステア車には無理だ。路面のグリップレベルに対して、スピードが速すぎれば、アウトに流されるしかない。だから、旋回中の路面状況の変化も、しっかり予測して入っていくか、事故りたくなければ、カーブにはゆっくり入れ。 急加速と急ブレーキは、電子制御が抑えてくれるので、正直適当でいいっすね。フルブレーキング時のリア滑りだけは、道路状況を見つつ、車間や走行スピードで、未然に対策しておかないと詰む。あとはもう、適当に突っ切っちゃいました。雪道こそフィーリングで行こうね、なんて言ってた数十秒で、一気に路面が悪化しました。段差まみれでガッタガタで、しかも凍っているので、輪立ちによる高低差に流され、ハンドルが持っていかれます。 ケイトラとのすれ違いもヒヤヒヤです。動画ではまっすぐ進んでいるけど、道が車を左右に吹き飛ばそうとしてくる。飛ばしますね、ワゴン R さん。この路面で出せるスピードなのかよ。路面がが悪くななっったにに弱腰になってやがるこの度において私は抜かす側でしたが、もし後ろから爆走車が来てたら、秒でハザード出してたでしょうな。今も路面が盛り上がってて、左右に触れたんだけど、見るというより、 感じられないでしょうかトラクションコントロールのランプが何回も点滅する中、多分車の制御に助けられつつ、ガンガンに登っていきます。せっかく86を持ってるんだし、スタッドレス履かせてブッシュだけ変えたら、深夜にトラコンキ、 練習しに来なきゃですね住んでた地域がギリ平野部だったからまともに雪道を走るのはこれが人生初めてだもんなここは晴れてる時に来るとすぐ隣が川で大自然を駆け抜ける感じが素晴らしいんだけどねハラハラでそれどころじゃないね路面だって本場と比べたら生ぬるいし除雪だってされてるし車だって電子制御武装があるしまだまだ入門編なんだろうな また集落内散水区間で雪解けのハイドロプレーニングいつフロントガラスが濡れるかわからなくて地味にストレスです聞こえるジェット水流で車の側面を打ち付けられていますあーサリそうすごいところに住むよなーここからなら琵琶湖川に降りていくんだろうがこんな山奥でも工事は行われていてコンクリート製の かなり新しそうな歩道橋崖の間を通る地形や雪の影響ででかいダンプでも対向車できたらすれ違いは辛いでしょうな対向車に怯えながらそろりそろりと曲がる区間だったぜハイドウロコーナーを通過したここから先はトンネルの第3次セクション左手に見える橋は新幹線のような直通トンネルをこの区間に通そうとしているらしい2年くらい前から工事をしているけど開通したら便利になるでしょうね この区間、4キロくらい続く直線トンネルがあって、車さえいなければ、110キロオーバーで走り抜けられるんですよ。そのスピードを落とさぬままトンネルから飛び出したら、どうなるかは言うまでもないがな。40キロ台まで減速しきって、減速 G も抜いてからそろりと飛び出すのは必須ですが、まあ便利ですよね。景色が一気に変わり、これは何の木でしょうか とトンネルの連続コーナーナ関ヶ原から平野部を渡って琵琶湖北に抜けるかこの山道を通るか失踪するのが好きなら答えは決まってますよね爆走してても1時間くらい道の駅の一つもない山道だけどなこのトンネルの右カーブを抜けると山岳地帯の終わりを告げる信号機 安全に止まるため、減速し切ってから出るのがルール。少しだけ平野部を進むのですが、このウェット路面で30キロ台はねえわ。安全運転じゃないぞ、社会ブロック運転だ。オレンジ線だろうが抜いていくしかないんですよね。違反点数は食らうしかない。あ、右折していった。異常にパトカーの数が多かったのですが、パトロールですかね。雪なのに忙しいですね。見た感じ入れそうだったので、フラットパークとやらで、一旦休みます。さあ タックせずに登れるでしょうか連続降雪の序盤なんて生ぬるいよなぁ歩く分には滑るけど車なら余裕だスリップすることなく普通に駐車できたのに車から降りた途端に滑りそうになるのなんていう現象なんですかね凍結路でも車に乗ってる方が逆に安定感あると思いますさてこの路面での上り坂合流 下手に止まったら逆に危ないぞ左右をしっかり見てアクセルはトラクションコントロールに制御させる気持ちで踏もうか加速についてはかなり雑な操作でも問題なかったですね FF は雪でも安定して走りやすいのか旋回中に外に流され出すと本当に無力だけどな 郵便局のバイクですよ。実際に見ると衝撃を受けますね。新聞配達してた頃、雪道を走ることは一度もなかったので、頭が上がらないですわ。雪の日はバスと地下鉄で行くのが、名古屋人の暗黙のルールだからな。車の立ち往生のニュースを前に、なんでマイカー通勤なんかするんだと思われていたら、今度は電車が立ち往生ですからね。満員電車の立ち往生は積んでるだろ。住宅点在地帯を抜け、 ここから先、本格的な山岳地帯に入っていきます。アスファルトの黒色ともお別れし、急ブレーキでスピンしそうになっていく、ガチで滑る路面がお目見えです。待ってくれ、自転車がいないか見間違いか私も見間違いを疑いましたが、マジのガチで自転車ですね。動画では見えないですが、かなああり遠方まで対向車がいないことを確認したので、優しく抜き去りますぞ。隣に見えるのは高速道路。 チェーン規制が発動中で、スタッドレス履いてても入れてもらえません。いつの日かの動画で、この道は高速道路よりも速く走れるなんて言いましたが、今日ばかりは無理。凍ってて止まれん。直線で出すだけなら余裕なんだが、安定して制動することができないんだぜ。唐突に来るんですよね。凍りついたがたがた路面。そこでハンドルが持っていかれる。ちゃんとハンドルを握っている限り、 タイヤ1本分もないような幅でしか、左右には動きませんが、どこぞの渡るみたいに、ワイパースイッチに手を伸ばしてたら、ガシャンと行くかもしれないですね。あ、これは写真撮影のための停車です。サムネには採用しませんでしたが、いい雰囲気で撮れました。 さてこの直線区間、今回の旅の中で、一番恐怖を感じましたね。特に、ずーっと下りが続く帰り道。さっき言った路面のガタガタのせいで、唐突にマシンが暴れ出すかもしれない。その恐怖がずーっと付きまとって離れない。ビビって下手にアクセルを抜いたり、急ブレーキでリアを浮き上がらせてしまうと。 その様子にスピンしそうですわずかにアクセルを踏み続けたままフロントタイヤで前にマシンを引っ張りつつ的確なステア操作で振動を常時修正する方が減速するよりもまだ確実ですね同じ凍結度合いならカーブよりも直線の方が怖いっていうのは実際に運転してみないとわからない感覚だよな道は直線だけど画面に映ってる全ての方向にいつでもスピンしていく危険があるわけですからね 今そういう路面を走ってるこの国道を登っていくと福井県の北の方に行けるようですがなぜかずーっと通行止めなんですよね確か去年の夏頃に来た時も道が封鎖されてたんですそのまま行くとスキー場とかあるらしいけどないよいよ視界良好の中高速と並走です この時ばかりは、整備が行き届いた高速道路が、羨ましいと感じてしまいますね。いや乗ればいいんだけどさ、目的地まであと数キロのところまで高速で行って、すぐ高速乗って帰るとか、せっかくの休日ドライブとして、それはどうなのさ。あまりにも味気ないと思ったので、私は下道ルートで行くよ。雪遊びにもうってつけさ。なんて言ってたら分岐に来ましたね。左に行くと通行止め、右に行くと信号機のある長いトンネルです。 4分くらい待たされますよ。やっと青になったのですが、このトンネルは、東から西に向かう時の、出口が地獄なんだ。雨の日に通った時でさえ、段差と水たまりのせいで踏んだ瞬間にロックして、乾燥路の半分の制動力も立ち上がりませんでした。今もです、思いっきりアウトに滑っていきそうになりました。 このトンネルの出口、マジで事故りますね。40キロ台でもヒヤヒヤだったもん。このトンネルを抜ければ、路面がとっても悪い、高速道路と程よく並走する山道。中くらいのスピードで走れるんだけど、凍りついてるところでは、盛大にスリップしますぞ。ちょうど右コーナーが来ましたが、ややオーバースピード気味かしまった肝心なところでアウなんてね。 右手に見えるのは鉄道のトンネルでしょうか。すごいですよね。こんなところに掘って。左には、海を越えた鉄道とかいう看板もあるな。観光地感が出ているが、除雪もされておらず、ランドクルーザーでもなきゃ入れないだろう。進んできまして、やっと国道と合流できます。上り坂の一時停止は厳しいですが、見通しは悪くない。雪がないところで無意味停止を守っておいてから、入念に左右確認。後輪駆動車でアクセルをバゴンと踏むと、 交差点内でスピンすることも、ありえるのでしょうかアスファルトに戻って来られましたね。鶴ヶの市街地は近いぞ。目的地はちょっと西の方の半島なのですが、その前に、鶴ヶ赤レンガ倉庫にでも寄ってみようかな。この福井県の鶴ヶという町、琵琶湖から30分ちょいで北上して来られる割に、手軽に日本海の演歌感が味わえるんですよ。正しくは、市街地をちょっと抜けて、北東の海沿いの道に進んでいった先で、だけどな。 橋を降りてきたら、なんか一瞬で路面が悪化しました。むっちゃ危ねえぞこれ、海にたどり着く前に試されてる。今路面が変わったでしょこれはまるで、ウェディングケーキをステージに運んでいくタイミングで、ちょうどいいところにある、床を横断するケーブルのようだ。じゃりじゃり道を進んでいきます。人が飛び出してこられても、 ちょっとこれ止まれないっすね。見てわかる通り通行人はいないのですが、制動できない前提での運転か。まあいつもと変わらねえな。いつもが飛ばしすぎていき。さあ見えてきましたぞ。ここの右側に、鶴がカレンガそうことやらがあります。でも、こんな雪の中で寄ってもしょうがないし、私は海を味わいに来たので、北側の公園のところに止めようね。ちょうどいい、右手に移りました。観光機関を出してるようですが、ピンと来ません。降りてきました。 地形的にワになっているのと、唯一の出口方向も、半島に塞がれているので、見通しがいいわけではないですね。なんかラジオが垂れ流しになっていますが、聞く人は誰もいないのであった。雨ざらし雪ざらしのレンタサイクルよ。なんかの鳥が泳いでますな。 実にのどかだ。いつも、脇で船からコンテナが落ちてきていたり、ブレーキをかけ忘れた車が水没してたり、そういう風景ばかりだったからな。ここから10キロほど先に、原子力発電所があるのですが、実に平和なものですよ。ぼーっと水鳥と景色でも眺めながら、風と水の音を感じる時間だ。向こうの方で立ち往生が起きてるっぽいけど、知ったことじゃないんだ。みんなが立ち往生について あ, あだこうだ言うから、せっかくの高速道路が、 ポンポン通行止めになり上がる特に交通安全意識も運転レベルも低い名古屋近郊はひどいですね行かないのが正解だと思いますさて西の方に行って北朝鮮見えるかな公園にも寄っていきましょう後ろの雰囲気を察してクリーピングでお気持ち程度のフライング邪魔なところに一時停止あるよなぁ追突されたら警察さんが修理し払ってね今の右カーブで左フロントが雪に突っ込んでしまいました バンパー割れそうです。雪に乗り上げながらすれ違うことも考えると、これ以上は車高を下げられないかなー。さーて、海が見えてきました。下避の松原というらしいです。お察しの方もいるでしょうが、ちょっと進んでは降りて海を取る。そんな動画スタイルでお送りします。一夜の松原なんて呼ばれてて、聖武天皇の時代に外敵が来たんだけど、突然地震が起きて、数千本の松の木がドカンと出現して、それで敵がビビって逃げ帰ったらしい。は 俳句の石が何箇所か飾られてたり、ここに天皇が来たよの石があったりする、ウォーキングコースらしいです。湾内だからか波も穏やかで、鳥くらいしか映すものがありません。正面に見えてる半島、そこを北上していくとレイの原発もあるのですが、過去に行ったことがあるけど、大したものがなかったので、今回は素通りします。今回の旅の全貌はこんな感じ。 これまでと比べると大した距離じゃないですが、下道で日帰りだと、これでも丸1日かかる。福井まで来るまでに、下道だと3時間くらい普通にかかるからな。せっかく50ギガは取ってきたのに、カットしまくるのも虚しいので、12倍速で流していきます。少しだけ進んだら、また海です。完全に広がる海。 一瞬だけ赤信号で止められて台無しですが、このエリアでしか味わえない景色ってありますからね。どうせ雪だし、燃費も稼ぎつつ風を楽しもう。道路脇の海の駅とやらに、一瞬だけお邪魔してみました。太陽さ々んさんな太平洋側と違って、日本海側って、いつもいつも、海が壮絶なんですよね。地平線の向こうの雲なんか、ジブリ映画のオープニングみたいじゃないか。 またちょっと進んでいって、和田海岸というところに寄ってみます。一本入ると雪に閉ざされると思いきや、除雪が雪届いてるのか、思ってたほど雪が強くはないのか。日本海名物、突き出たごつい岩から、盆栽みたいに生える松と、荒波。激しい波に削られてるからなのか、落下したら全身を強く打って死亡しそうなくらい、岩もごつごつだな。もうちょっと向こう側に行けそうですね。進んでみましょうか。 してみればわかるんですが、波の音がむちゃくちゃ怖いんですよね。ちょくちょく言うけど、水の質量がでかすぎる。押しつぶされたら死ぬという恐怖感で、足がすくむレベルなんだよね。結局スレスレまで来てみたけど、でかい波が来たら確定で飲まれるんですよ。波が来るんじゃなくて、海全体が面で盛り上がって、空間が歪んで襲いかかってくるという恐怖感。このレベルの波でも、実物を目の前で見ていると怖くて仕方がないです。日本人と波は相性悪いっすね。 サーガンガンに進みますぞ。三方五湖という、湖が点在する独特なエリアを登ります。かつての火山活動によって地面が隆起しまくって、その際に生まれた高低差に、水が流れ込んでこの地形になったようです。右には湖、左には海、かとも行きや左右逆転、そんなこともあったりして、有料道路のレインボーラインもあったりして、一度は来てみたいエリアです。実は、オレンジの R35 に乗っていた頃も、ドライブで来ていたんですよね。 動画残ってないけどそれにしても手強い路面だちょくちょく左右に滑ってるし、侮れんな問題です、ここの水は淡水でしょうか、海水でしょうか どうやら湖ごとに塩分濃度が微妙に違うらしいですね。それによるものなのか、絶滅危惧種を含めた様々な生物が多数生息しているようで、ここは三方湖と水月湖の境に位置しています。誰かが水道を掘って、湖同士をつなげたらしいですね。与えられた観光施設はあまりないですが、それゆえ、旅の楽しみは自分で見つける派にとっては、最高の目的地となるでしょう。出た、与えられた観光施設。 どこ行っても店巡りと温泉と駐車場しかないやつな休日のお出かけ一つとっても自分の責任で決めなきゃいけないクソ人生ほどよく暖かい車内と車外のカラッと冷えた風が気持ちよい事あるごとにトラクションコントロールが作動する厄介な路面ではあるのですがプリウスの雪道安定性は最高ですなただあまりにも雪が深くなったり凍結とガタガタ路面と急勾配のコンボがあったりするとスタックしやすいんじゃないかな さて、ここには観光船があるらしいですね。この雪で動いてるのかわからないし、客も来ねえだろうと思うのですが。1000円くらい払えば、一人でも動かしてくれるんだろうか。確定で赤字だよな。人件費どころか燃料代も回収できねえ。湖エリアを抜けたら、もう引地ですよ。いよいよ半島の山岳道だ。 トンネルに飛び込んだり、うねうね道があったり、突然滑ったり、その狭間で、崖沿いのガードレールの向こうに、広がる海を味わうのだ。ちなみに一本しか道はないので、同じ道を変えることになります。険しい凍結路のうねうね峠もあるので、ちょっとしんどいですね。もう完全に田舎に来たって感じです。住んでらっしゃるのは、漁業の方なのでしょう。海からのアクセスが楽な湾のところの、平野部から発展が進む感じ。 キー半島みたいだなこの左が海水浴場らしいけど、なんか止めるところなさそうなのです通り。やっちまいましたね。ここのヒルクライム左折は絶望的だろ。凍結や雪は警備で、ここもほぼウェット路面だからね。この車の積地走破性絶対期待できん。店員の副投式の車高調を入れる予定があったんだが、あちこち行くなら要検討だな。このスタッドレスは2シーズン目ですが、3シーズン目はちょっと嫌だな。慎重に進んでいたら、 軽トラにちぎられてしまいました。すごいですね。軽さと地元なれの実力。左に休憩所があるらしいので停車。駐車場というより、ちょっとろ肩広げてるだけですね。車じゃ普通に走れたのに、降りた途端に滑るのは何なんだ。ベンチ付きの展望台ですが、順番待ちがあるかもと考えると、もはやサイクリストさんようですな。さっきの湖のところに車を止めて、そこで自転車を降ろすんだな。普通にドライブで行いきいはするが、 下の方がそこそこな崖なんですよね。スマホを落としたら回収できないと思います。おっさんが橋で、丸い綺麗な石拾ってじっと見つめてた。しばらくして携帯を出して、時間確認すると、携帯を川に投げ捨てて、石をポケットにしまった後に、膝から崩れ落ちててわろた待っていますべった。というわけで最後の峠道を登っていきます。滑りまくるし、迂回しまくって、スピードが出せない割に距離ばっかり取られるし、 道も狭いし、正直しんどいです。あんまりじーっと見てると、脳がストレスを受けると思いますね。北側に回ってのダウンヒルはひどい。凍結してて滑ります。ちょうどターンインのために前荷重でフロントタイヤを押し潰すところが、凍結してて滑るんだよな。しかも急勾配と、ねじれ込むような急カーブとの組み合わせ、適当に走ってたら突き刺さるよな。今の軽バン、一方通行が整備されてたところで逆走してきたくせに、下がってあげたらクラクション鳴らしてくるという。 大した田舎すでしたわ。こんなへ地で何してんの遊びに来るところか、好きで住むべきところであって、そんな人間性でいやいや居座るところじゃない。まあ名古屋の SUV とか、左に寄ることもせずに、道路幅の7割を占拠するけどな。デブ SUV 叩きのノルマを達成したところで、入り口が2車線なのに、内部が1車線分しかないという、名古屋にあったら正面衝突不可避なトンネル、先の先まで見通した上で、慎重に入らないと事故りますな。 さあ着きましたぞ。来るのがだるい割に見るものがあまりない。常上海水浴場にお邪魔いたします。かなり広い駐車スペースと、さびれた観光案内所。いいっすねー。ここまで来たくせに、北側まで抜ける道はそもそもないし、北は山に閉ざされてるんだよなー。地面になんか落ちてると思ったら、魚の死体じゃねえかなんだこれ。うげえ。見ていて嫌でしょうむっちゃ魚が腐った匂いしますよ。さっき与えられた観光地みたいなこと言ったけど、何の整備もされてないような。 景色の魅力はあるけど、観光地ではない場所の現実はこんなもんです。無人島みたいな遊牧あってくさ。ここ海側に向けて傾斜になってて、ブレーキをかけ忘れたら確定で車水没ですね。波をかぶる感じじゃないけど、止めるのは怖い。他者様の生活圏にお邪魔させていただいてるという、そういう気持ちが離れません。達成感や解放感より、疲れたしんどいっていう気持ちの方が勝る感じです。 純正車高はダメですね。華奢なホイールのせいで、なおさらタイヤハウスのスカスカ感が目立つ。奇跡的に公衆トイレと自販機があるので、最低限、休憩していくことはできます。この駐車場のゴミ、波で打ち上げられたんだろうが、掃除する人も今はいないってことだからな。あっち側に海水浴場があるらしいシーズンになれば変わるかもですね。ちょっと、鹿がいましたよ。距離が離れているからか、気づかれてはいるようですが、いつもみたいに逃げませんね。 冬を越すのは大変だろうけど、人間は鹿を食べなくなったし、狼とか実質絶滅したし、天敵は皆無だから頑張れ。鹿が目的なら、琵琶湖沿いに何かして、奈良公園でも目指せばよかったんだがな。テレビやネット、雑誌で観光地を調べていくのと、私みたいに Google マップであちこち見て、良さげな場所を見つけて成り行きに任せるのと、休日のお出かけ一つとっても、性格の違いって現れますよね。私は人混み嫌いなので、 電子マネー非対応か、せっかくお邪魔してるので、利用料代わりに、一本なんか買うか、ミニサイズのブラックコーヒーにしました。さすがに賞味期限は切れていなかったです。融雪剤を浴びまくったけど、足回りのサビは、見たところ出ていないようだ。というかホイールの汚れのひどさな。リア側の方が巻き上げは食らいやすいけど、 ダイレクトに妖怪に突っ込んでる雪の方はどうだホイールの内側に氷がへばりついているな。はぁ、あ、もう14時だ。暗くなる前には帰りたいんだよな。雪の塊に突っ込んだ左フロント、乗っかってしまってますね。グリルの内部まで雪だか氷が飛び込んでるんだけど、どうやって入ったんだこれ。動画じゃ見えづらいけど、右フロントで巻き上げまくった氷で、ドアノブのところまで泥まみれ、黒光りすべきホイールも、白色の明細塗装みたいになってるよ。 適当に持ってきておいた、カロリーメイトでも食って帰るかね。はい、お疲れ様でした。